んこんばんは不誠実な政権に対して少なくとも自分は誠実でありたいと思いますので私は身分をきちっと晒します私の名前は稲村重信と申します、えー、皆さんいろいろ話の流れの中で福島からいらしたという風うに紹介していただけることが多いんですが私はあくまでも都内在住です もう30年近く都内に住んでおりますしかし福島県二本松市岳温泉という観光地のど真ん中で温泉沖きや芸の息子として生まれましたですから結論皆さんにお願いがあります福島を忘れないでくださいでも福島に来ないでください福島を忘れないでください でも、福島のものを食べないでください皆さんが福島に観光でいらっしゃると子供が逃げられなくなります皆さんが福島のものを食べると福島の子どもたちは放射性物質を食べることになりますですからこの点だけは協力してくださいよろしくお願いしますそこで今日ここで抗議したいことは計算官僚とか霞が関ではありません TBS 朝妻のミのモンタ、芸能主義はやめてくれ、毎日新聞の、いや、いいかげんなことを言うな、頭にきすぎて、どこの新聞社ですか新聞社が報じたか、も記憶にないんですが、福島県産の消費が落ちているというグラフを示し、これは完全に風評被害が広がっているからですねと、今日う、言いました。 というふうに福島県の県民農家を保護するような言い方をしましたが残念ながら消費者の方の感覚判断の方が正しいんです23日に福島の反対集会にこのテント村の方々とバスに乗せていただき行ってきました林業の方の抗議淡々と話される言葉に対して私は胸を打たれ 非常に短いセンテンスですがそのポイントだけお伝えします我々林業の人間は我慢するしかないんだなぜならば山を除染しようとしても不要度に絡まっている放射線物質は除染しようとしても取り除くことができないその不要度を取り 除, て取り除いてしまうと山本来の補水能力が奪われ自分たちの首を絞めることになるから自分たちはただ単に時間を待って 放射線物質が弱まること消え去ることを願うしかない我々は我慢するしかないんですそこだけなんですつまり福島県は山林が 70%80% と言われていますいくら畑農地を除染して OK ですよって言われたってテレビで映す 目, 目先のすぐ そ, そばに山林がある限り誰が信用して買います 誰が安心 し, してそれを消費することができませんまして年間20ミリシーベルトまでの生活圏が安全ですよなんていいか減んな言うようなそれを認めるようなそれを教育しているような福島県の農産物を誰が食べません風評被害ではなくもう本当に消費者判断なんですよいもモンさんそのくらい分かってくださいだ新聞の偉い責任者である与田さん 新聞で新聞を取る取らないその判断をしてる人がいますから全ての人が毎日も読むわけではありませんが朝の情報番組ででななことを言わないいください皆さんにここで問いかけたい私は実名全て謝って Twitter 何かでも間違ってることに対してはごめんなさいと謝ります訂正文を出しますここでも実名実名 ま, ま, まして福島県、えー、から来てあ、えー、福島の被災者としてこういうことを言っているというふうに言われることによって効果が大きいというふうに思われることも嫌なんでもう30年も東京に住んでると言ってますその私と美濃文太毎日ものよらどちらを信じていただけますか美濃さんお願いしますから正しいことを言ってください福島はは風評被害ではなく 福島で物を作ってはいけません、どうせ売れないんですから、作らずに徹底的に除染して、もしくは徹底的に福島、ダメなんだ、危険なんだ、そういうことによって誠実はしなし、それで初めて世界に対して、福島の信頼性、日本の信頼性というのを勝ち、ね、売るんじゃないんですかそうだ、そのためのマスコミでしょう、TPP も同じですよ、正しいことを伝えてください、よろしくお願いします。 ってことですよね。